どうぞおはようございます踊り屋一斉ですよろしくお願いしま す, ごます今ご紹介いただきましたように石巻の復興支援ずっとずっと続けております、えー、今年の夏も大踊りをするために石巻に行ってまいりました、えー、今年7回忌ということで節目の年でした、えー、それに恥じないように私たち踊りたいと思います よろしくお願いいたしますそれでは参りましょうこの想い届け石巻桜流変限実写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 All right. はい。踊り屋一連の皆さん。